Bye.、Wow. 初めて見つけたあの虹どこへかけるのか知りたくて少年たちはかけてゆくどこまでもどこ おけない